文芸春秋2022年10月号 ブラック解放同盟の研究、探偵が明かす結婚調査の手口、西岡健介というね、記事があるんですね。今日外がね、荒れてるので、まあ室内からの解説になるんだけども、まあやっぱりね、僕のことをボロクソに書いてありますね。このトットイループについて、もう差別の承認みたいなことを書いてるんだけども、まあそうするしかないわけです。だって、そうじゃなかったらね、もう解放同盟がうわーって押しかけてですね、あの、上原義弘さんみたいなことになってしまうわけですよ。出版社に嫌が だからまあ僕は悪者っていう体裁で書 か, かざるを得ないわけですただそれでもね僕残念だったのはねこの西岡健介さんが探偵が明かすっていうんだからこ探偵の身元調査の手口をもうちょっとねちゃんと 取材してるのかなと思ったら、全然そうじゃないんですよね。もうこの解放同盟のね、この片岡昭幸さんが言ってることも丸写しみたいな感じなんですよ。これ、ブラック解放2022年8月号に、この片岡昭幸さんがね、えー、この全国ブラック調査裁判について、その宮部の主張はおかしいって言っていろいろ解説してるんだけども、もこっちを読んだ方がよっぽどためになるというか、まあほとんどこの主張をそのまま載せてるだけですから、西岡さんは。だから西岡さん、いや、ちゃんと探偵にも 取材してね、ちゃんと調べたのかなと思ったら、そうでもないんですよね。でね、片岡さんがね、えーまあ、西島富士彦さん、まあ、今の委員長とね、同じで、まあ、この全国部落調査関係で、まあ、対鳥取ループ訴訟の急先鋒なんですよね、この片岡さん副委員長なんですけども、ただね、僕ね、片岡さんね、あんまり嫌いになれないんですよ、この人正直だから。 だからこの中でもね、かなり正直にお話書いてるんだけども、結局、何が言いたいか、この身元調査については、その全国部落調査、まあ、それを元にして、部落地名相関っていうのが過去に作られてですね、で本籍を調査して、誰が部落出身かっていうことで金、金儲けしてる連中がいるんだと。 ただ、そ、それに対してね、僕はどう反論してるかって言ったら、いや、本籍はど、どこでも映せるじゃないかと。で、戸籍に部落受信なんか書いてないんじゃないかっていうことをね、僕は主張してるんですね。で、それに対して、この片岡さんも西岡さんも、いや、探偵がね、調べたって言ってるじゃないかっていうふうに、まあ、言ってるわけですよ。ただ、片岡さんに関してはですね、片岡副委員長、その戸籍で部落受信がわからないっていうことは認めてるんです。 で、僕は裁判のね、証人尋問で片岡さん出てきたから、僕も厳しく聞いたんですよ、その点を。じゃあ片岡さんあなたね、先祖は枝だったんですか、否認だったんですかと。で、そしてまあ、部落出身って根拠何ですかって言ったら、それは本籍地がね、部落だからっていうことなんだけども、でもその過去のね、 自分の戸籍を調べて、じゃあ、先民のどんな身分だったのかは、もう結局分かんなかったんでしょって言ったら、結局それはもう認めざるを得なかったわけです。で、まあ、さらに言っとくとですね、この片岡っていう名字は、兵庫県では非常に多いんです。で、まあ、片岡さんの出身 地, 地のね、あの、戦勝ですね、戦勝の昔の、その、資料なんかを見てね、肉屋の名字なんかが全部載ってるような資料もあるんだけども、片岡なんて名字で、出てこないんですよ。 だから僕、片岡さんっていうのはおそらく途中から部落に移住してきて、肉屋っていうのもどうもね、戦後からの話だそうなんですよ。まあ、まあ僕は調べたところはね。だからその点については僕は片岡さんも否定できないと思うんですよ。その先民のね、家庭までたどれないっていうことは。だから片岡さんも戸籍でその部落出身はわからないっていうことは認めてるんです。だから西岡さんの記事よりもこっちの方があの突っ込んでるんですよ。その事実関係については。 ただ、西におさんにしても、片岡さんについても、共通するのは、その、探偵が調べてるんじゃないかっていうところなんですよ。だけど、一番確信の部分っていうのを結局ぼやかしてるんですよ。じゃあ、戸籍で部落出身がわからないっていうんだったら、じゃあ、探偵は一体何をやってるんですかと。探偵は、その、じゃあ、調査を受け取りますって、お金をね、取ってね、それで、 その、あの人は部落出身です、そうじゃないです、みたいなことを伝えてるわけじゃないですか、顧客に。じゃあ一体それは何なんだと、何を基準にしてね、やってるんだっていうところなんだけども、あの、僕、これね、西岡さんも片岡さんがもう書いてない答えを僕は言います。これは詐欺です。探偵は詐欺をやってます。だから探偵に身元調査なんかしたって、あの何の意味もない。まあ、意味が、全く意味がないかって言ったらまた違うんだけども、あの、ある意味、 詐欺をしない良心的なまあ、変な言い方なんだけども、良心的な探偵っていうのは、戸籍で判断したりはしないです。本当にその部落出身なのか、その部落関係の人間なのかっていうことを調べるんだったら、この臨感があるかどうかを調べてね。 あるいは、親類が、親類、あるいは本人が解放同盟に属してないか、あるいは、その、童話住宅、二高イだとか、その、ま、団地形式の改良住宅にその人の名前がないかっていうことを調べる。これが、ま、変な言い方なんだけども、良心的な、その、部落、いわゆる童話関係者じゃないかっていうことを調べる良心的な探偵の対応だと思います。ただ、実際その戸籍を取って、それで部落出身か調べてるっていうのは、 これはもうほぼサリです。というのも、実はね、僕もね、何人かから探偵に実は調べたんです。これ本当なんですかっていうことを言われたことがあるんです。何人っていうか2人だったかなで、全部それね、間違ってました、結果は。で、もう相当前なんだけども、探偵に、えー、調べてもらいました。 え、これ合ってますかっていうことで、僕にその戸籍のね、戸籍投本と、あとまあ探偵の調査結果を僕にね、メールで送ってきた人がいるんですよ。で、僕それね、あ、これ詐欺ですね、完全にインチキですよっていくら払ったんですかって言ったら、いや、30万円払ったって言ってね、いや、それはね、もう民事調停でも何でもいいから、それ探偵に行って金返してもらえって言ったんです。で、その探偵のね、報告見たら、確かに戸籍がね、 あの、ありましたよ。古籍が添付されてましたよ。で、その場所っていうのがね、東北の米沢市、米沢市の郊外なんですよね。郊外の田舎なんですよ。で、そんなところにね、部落があるはずないし、じゃあ古籍でその場所がね、そこだっていうふうに分かったからって、それで部落出身なんて判断できるわけがないんです。 だから、とりあえず戸籍取りましたと。で、最 も, もらしいような説明をしてね、あ、部落出身ですっていうふうに、探偵が報告してるわけですよ。だけどね、その部落出身かなんて、これ、片岡さんが認めてる通り、その厳密な定義なんてないんですよね。だから、もう探偵としては何とでも言えるし、それを詐欺と言えるかって言ったらね、 うん、その間違った報告をしてるかっていうこともね、まあそれを厳密に突き止めていけば水掛け論になってしまうわけだから、もう探偵は何でも言い放題なんです。だから戸籍からじゃあ本籍地をね、全国部落調査と称号して、まあそれで合致してるから部落だっていうのは、まあ詐欺ですよ。もう一件僕相談されたから、相談されたかな。それも、あの、間違いでしたよ。うん。だからそもそも本籍地の場所で調べるっていうのが、 間違いなわけですから、その身元調査っていうのもね、まあ二つ考え方があると思うんですよ。そのいわゆるオカルト的な、そのなんか部落の血筋が入るとなんか嫌みたいな、そういうことで調査するっていう、まあちょっとそういうオカルト的な発想と、もう一つが、やっぱりその、こっちの方がある意味本当の身元調査なのかなそういう過激な団体に属してないか、うん、あるいはその反社会的な団体。 で、それは、やっぱ解放同盟ってね、まあ、ぶっちゃけ大阪じゃ 反, 反社会的な団体と見られてますよ。同和会系の団体だってそうですよ。やっぱりそういうところに属してると、あれというふうに思われるっていう事実あるけども、それ、ブラック出身とはまた別問題ですよね。で、片岡さんに対してもね、僕はあの裁判で尋問したけども、その、解放同盟に入ってる人は、その、ブラック出身とは限らないって、もう、はっきり認めてましたからね。うん、だけど、その上で、 その、その、部落出身っていうのを、なんか戸籍でね、その地名とかで判断してる人がいるんだから、全国部落調査は、その、有害なんだ、プライバシー審議会なんだっていう、まあ、そういう主張なんです。 ただその主張の間には結局ギャップがあるわけです。探, 探偵がその部落出身っていうのを顧客に報告していると。で、全国部落調査に載っているのはその、まあ部落がある。まあかなり、まあ ざ, ざっくりだけどもその地域の地名だと。だけど、その全国部落調査と探偵を結びつ、探偵の調査というのをね、えー、結びつける部分にギャップがあるわけです。 本当は、その、僕はね、部落を特定するときは、その、ま、ま、現地の和歌に行ったり、周波調べたりとか、そこまでやって、ま、この名字だったら、まあ、ほぼ間違いなくね、あの、部落出身かな、という、まあ、そういう感じで、えー、検証してるわけです。ただ、あの、小玉町の部落の、部落のね、えー、あの、田んぼ動画見たと思うけどもう、あそこ、宮部っていう名字あったじゃないですか。じゃあ、あ僕がさ、あの、小玉町に移住してね、いや、僕はね、みあの、 小玉町の下町の宮部なんだっていう風にね、もう主張したとするじゃないですか。そしたらもう、これ絶対わかんないですよね。やっぱ信じちゃいますよね。あの小玉町の宮部だったら部落だっていう風に。だからそういうこともあるから、結局突き詰めていくと、その、小籍で 100% この人部落がそうじゃないかって判断できないんです、事実としては。だから、探偵がやってることは詐欺なんです。だから西岡さんだとか片岡さんとかね、裁判所にしても法務省にしてもやるべきことは、 探偵にね、その身元調査しないようにしましょう。で、それは差別だからっていうんじゃなくて詐欺なんだと。あなた方30万円とかね、そのぐらい騙されて取られますよと。まあそういうだけの話なんです。だから僕は良心だから、良心的だからちゃんと呼びかけておきますよ。その戸籍を調査してそれで部落出身とかいう風うに判断するような、そんな探偵っていうのは、 もうこれはもう間違いなく詐欺です。いやもう 100% 詐欺だっていうふうに思ってください。ある意味良心的にその、まあその童話団体の関係者なのか、あるいはその行政から童話認定の個人に、個人給付を受けてないかっていうことを判断するんだったら、戸籍なんて何の役にも立たないんです。だから、その必要もない戸籍を取るための費用っていうのを請求されてるんですよ。その探偵にね、申し込んだ人は。 だから戸籍による部落出身調査っていうのはもう 100% 詐欺だっていうふうにもう断じていいと思います。だから本質的にはその探偵により身元調査っていうのはこれは詐欺なんです差別じゃなくて。 詐欺なんですこれは、まあ、例えてみればですよ、そのギャンブルでいかさましてね、金を巻き上げるのは、これは賭博じゃなくて詐欺なんですよね。なんかそういう理屈ありますよね、その刑法の解釈で。だからそれと同じで、この探偵による戸籍による調査っていうのは、これは本質的には差別ではなくて詐欺です。ということで皆さんも悪質な探偵更新所には注意してください。で、そういうね、悪質な探